楽しい日<笑>急いでお化粧するおめでとうい個子来るの今日ホんマ楽しみすっごい楽しみなのでも平日なのだから合間に仕事したりとかいろいろなんだけどできるだけ思いっきり遊びたいと思いますよし出発しょあ来た来た <笑>お菓子くれんの。えー、ありがとう。<笑>全部くれんの。じゃあ持っててあげる。父ちゃんもくれんの。ありがとう。じゃあ持ってるで、ね、これ。<笑>持っててあげる<笑>ね<音声>。はいどうぞ。<音声> ト, トぞなんだ。なかいい。なんかいい。いい<笑>ああよかったよ。なかいい。 食べるかとは大丈夫です。<笑> ここれ、れいいいいじじんんなななでね大切ものだ、よよろしく頼むいい感じ。<笑> ないただきます。あ よく食べたおいしかった。 押さえてからに、ね、はい入ってなさ、はいにここに来てください。 宇宇宇宇宙宙宙宙でです。すす知っっっててる、うん、ここま行行た〜え、どにににロロケット、うん、宇宙ロケットそうロケットト、ねうん、そうねれがくはなりま す, すごいよね。 あ、こここここっちじゃないいや、こっちそれぞれなんで<笑><笑>、はい、上手なんじゃないいいよいいよえ上手なんだけど<笑> 今日泊まります。この子はお家に泊まります。この子はうんこをします。パンツにします。はいパ。パンツでするんですか。まあしょうがないですね。わかりましたよ。覚悟しておきまーす。<笑><笑>てことで、これからお風呂に入ります。元気です。 どうぞアイスをお風呂に入ったので<笑>あなた偉かったので、まあ、パンツは履いておりませんがいいです よ, <笑>よ、ね、でいじゃん母さんのみね開ける開ける開けるビール飲もう、ね、<笑>お腹入ったんだけど、えーね、ちょっと私はビールをいただいてもよろしいですか、うん、ありがとうございます<笑><笑>じゃあお互いこれを飲んだら アイスをを食べたら歯を磨いてはいお手手かいあ乾い今日一日どうでしたか よかった。楽しすぎたあ。よかった。楽しすぎた？うん。また遊びに来てね。でも楽しかったよ。また遊ぼうね。これも撮りました。<笑>ね。よかったね。ゾンビだっけ？うん。ゾンビ。ゾンビ。 こうだわ<笑>親子は結局帰りました<笑>今こんな感じで<笑>今度は母が来ておりますランパイホテルって入れなくなることあるのないないないあのカードキーがあれば入れるエレベーターもカードキーで入れから 一人ぐらい起きてるよ、ね。このカバババン可愛いいゃます持ってたんん、だあ、あ、ごめんあそれじにとく よ, いいよイイ<スロー>体がバキバキ ちょっと二日や。もう体が痛い。ああ、腰も痛い。<笑>子育てで大変。ちょっと飲みすぎちゃったな。なんか。またハイボール飲みすぎちゃう。し<笑>て<笑><笑>。ああ、二本ばかり。ああ、元気なるかしら。 もうちょっとしたら連絡をしろ。それでは、えっと、はよう、い。朝の二匹です。可愛 い, い。おはようございます。お前カメラ寝てる。ごめんね。これ、ね、<笑><笑>見る？ じゃか。まいつもこんな感じだと思ってる。<笑>何<か>、ね、<笑>それは。はい、いってらっしゃい。<笑><笑> どっちにしたらいいと思う。うん、ラーメン。じゃラーメンにしようかな。二人分けるね。二人分。これぐらい食べるかな。こうやってたこ焼きあるからね。そらないよ ね, ね、えー。はい、どうぞ、どうぞ、ラーメン。うん、はい、みんなで食べましょう。うん 大わ、うん、あうちゃんね気をつけてくれててる、うんだよ。 お一昨日作ったミートソースで今日はピザトーストあー疲れた<笑>はあ皆様子育てしている皆様お疲れさまです心の底から尊敬します、はあ、超絶かわいいけど大変だこりゃ<笑>もう私体バキバキ<笑> あ〜、でも幸せな時間だったなこの静かな感じがちょっとなんか不思議<笑>乾杯しましょうしょ今日も一日家事に子育てに仕事に皆様お疲れ様でした乾杯 いただきまーす。あー可愛かったな。早くまた会いたい。チーズもうちょっと、もうちょっと焼いた方がいいの。もうちょっと焼。 めいかとメイコからもらっ子3歳なんだけどこ れ, これ食べるのも何口で食べるのっていうぐらいなんかちっちゃくさ「これこれこれこれこれって食べるのそれ思い出すかわいかったなめっちゃここにこぼれてんの<笑>かわいいよね 幸せな2日間だった次はちょっと、遊びに行こうと思う久々になんか思いっきりして遊んだって感じもう一回桜トーストをいただきますうん、これ おいしいわ。